you <laughs> 今回は、えっ、ー、と、空の色に行っていきたいと思います。は、え、い、ー。<笑> 今回は、えー、と空のさんに行ってきました、えー、とバリアフリー的には、えー、と入り口が段差がなく扉もないので入りやすいと思いますあと机も、えー、とカウンターではないのであの机あのテーブルなので居届かしてもらえればあの誰でも入れるので店員さんにお願いすれば1人でも入れるかなという感じであとあの券売機だったんでボタンが高いんですけどあの。 カードも利用できたので、券売機でお金を出さなくて済むかなっていうのはあるのであのあの、えーと、電子マネーを持っていくと便利かなと思います。あと、味はあの、えー、と特製淡麗な醤油ラーメンを食べたんですけど、えー、と, とてもあっさりしていて、えー、体に優しく完全にスープに食べて た, たので、誰、えー、でも食べやすいと思います。あととグルーテンフリーとか、あのー えあれれ君のアレスティック食べやすかったで、ね、す。美しかったで、ね、す。えっと、ありがとうございました。